いただきますいまは い, どうぞい ま, す、はい、まず1杯目がねこれ特製の昆布水つけ麺でございます麺の方はこんな感じと今回はねまあ特別にえょ、ー、醤油と煮干しを選べるんですけれども麺をまさしていただいて2種類ねいただきましたちょっとまず、麺からで うん、めちゃめちゃゃうまいですねーう甘みもあるんですけどこの全粒粉のちょっとなんか香ばしいっていうか、はい、あのお茶っぽいような小麦の全粒粉とちょっと違ったような、はいはいはいはい、この香りめ ち, めちゃめちゃいいですね<笑>うん じ<笑><笑>ゃあ続いてねこちらですねはい醤油の漬け汁につけていただきます。 汁に浸すとちょっともちろん麺がね温っかくなるんですけどさらにこの締めてあるだけよりも香りがねブワっと上がるんでめっちゃうまい続いてちょっとこちらなんですけどこれね、えー、醤ょのつけ汁の方に入れる味変のオイルですねあっさょか でも柑橘系の香りが強くなるようなはいうんうんうまい<笑>あ全然香り ま, 香りますねはい う, ね、はい、うま<笑>うまいこちらが煮干しの漬け汁でございます<笑>うんうん、うん 煮干し系とかだと、まあ、塩ベースととかの方がが香りが高くなるんですよ醤油だともちろん丸、ま、みが出るんですけど煮干しの香りが逃げちゃうそこで白醤油を使われてると思うんですけど煮干しの香りもありながらこう醤油とかみりんっぽいような甘みが加わって全然こう煮干しのえぐみとか苦みは感じないです苦手な人でも多分楽しめるうん、うん、これうまいう、ね。す<笑> とということで、2杯目ですね、こちらの特製の、えー、白煮干し醤油ラーメンでございます。 これ限定のアブリチャーシューの山わさびのやつですね。 つけ麺とと比べると煮干しし感感はすすごく優しい感じですただその分ねこの酎油のまろやかさとかこの小麦のねパツッとした食感なんかもつけ麺よりもより楽しめるような感覚になってるんでまたねこのつけ麺の煮干しのつ、えー、け汁とはちょっと違ったねうまみがありますね。 杯目到着いたしました。三杯目はこちらの特製醤油ラーメンでございます。それとねこれ合わせて TKG もいただきました。 のね、この醤油の方はこのチー感というかかなりねまろみを感じたんですけどこちらはね麻薬の醤油のこのキリッとした感じを生かしたまんまの風味の強い、ね、鶏の醤油ラーメンになってます。うまっ 一番、なんか、個人的には麺の香り楽しめます、ね、ああはい、え、そうですね非常油と、まあ、その、チーをあえたその麺のお刺身じゃないですけどそれぐらいしっかりこう、麺の香りが味わえますうまいはい続いてこれ TKG、ね、PKG ねちょっとこのトリュフ醤油をかけていただきます もう濃いです、ね、これ<笑>ああまあ。<笑> 倍最後やばいです。<笑>牛トロまでそばにこくで海のせいなんですけど、やばい。<笑>こちらね。合わせて、えー、牛トロフレーク丼でございます。まあ、こんな贅沢しちゃっていいのか？っていうどん ど, んどんの組み合わせですが、<笑>すいません。いただきます。ありがとうございます。<笑>すいません、いただきます。いいよ。 <笑>ああ<ー>もう<笑>やっぱ本当に臭みないですねウニも帰ってからウニ食えなくなるかもしれないですねほんとに<笑><笑>味の説明どうこうじゃないです、ね、もうシンプルに素材がうますぎてあのもう<笑>うまいって言われる感じですね<笑>一旦混ぜそばなんで No, t a but... Mom! 本当にいいことあったご褒美にこれ食べに来たら最高に幸せですね、はいはいはい、海が取れる時期が限られているので、はいはいはい、今から夏までなので時期によってこう乗ったり乗らなかったりっていうのは あー押してる<笑><笑>あー、あみた い, な<笑>いや本当に北海道の一番いい思い出になったかもしれないです。<笑><笑>